アフレコの時に印象的だったのはあ、そうだあのー、リコーダーをレンチョンが吹くシーンがあってそのドがうまく出なくてド、うんううん、をきれいに初めて出せるっていうシーンがあったと思うんですけど、うんうんうん、あそこのリコーダーは小鳥さんが自前のリコーダー持ってきてああ吹いてる そうだったよね。そう だ, そうそうだね、うん。そうだった。持ち込み系だから、ね。持ち込み持ち込み系。持ち込み系声優だから。ち持ち込み系声優 だ, だからね。うんうん、そうなんかそのリコーダーもあの連唱仕様のグッズだった。うんうん、リコーダー？えー、そうあの名前が、ね、グッズになってるんですか？名前が彫られてたの？へえーうん。過去のイベントで物販で販売していたもの。とどの子？ええー。どうだったの、うん？そうだったんだ。えー じゃああのリコーダーの音はグッズの音なんだ、うん、グッズの音<笑><笑>そうなんでしょうそうなんだええー、知らなかった私たちがね一緒に収録してた時とは、うん、さらに成長をして、うんね、そうなんだあの時の音、う、色、ん、とはまた違ったんだね違ったんだねいやすごいなそれは、うん、あヤマハあヤマハのちゃんとしたリコーダーなんだ、えー、ああそうそうそうそうそうなんだ本物と本物のクだって私が 小学校の時使ってたやつだよ、あれ多分。<笑>本当に。あ、じゃあもう本物だね。うん。本 物, 本物に本物と本物がコラボしてんだ。だわそうだわじゃ、本物だわ。本物だわ。へえ、すごい。